社団法人デジタルメディア協会が主催する AMD アワードは1年間に日本国内で発表されたデジタル作品の中から優秀作品を選びその制作者の功績をたたえるもので今回で12回を数えますこの大変権威ある賞の中で WebTVAso はリージョナル賞を受賞したということで市長がその授賞式に出席しました デジタルコンテンツオブジェアー06第12回 AMD アワードリージョナル賞の発表ですデジタルコンテンツオブジェアー06リージョナル賞作品は阿蘇インターネット放送局ウェブ t v 阿蘇です熊本県阿蘇市の皆様です代表いたしまして阿蘇市役所市長佐藤義興様どうぞご登壇くださいおめでとうございます 佐藤様おめでとうございますそれでは審査員を務められた『週刊スキー』編集長宮野智彦様よりリージョナル賞の公表とモノリスの授与をお願いいたしますえー、こういうですね地方サイトっていうのは、えー、もう市町村単位で非常にたくさんあるんですが<咳>、えー、その中でもですね、えー、この WebTV 朝はですね昨年の春に、えーえー、始められた えー、放送局なんですけど、えー、インターフェースの非常に整理された感じとです、ねえー、それからチャンネル構成というです、ね、非常に分かりやすいインターフェースで、えー、なおかつです、ねえー、今、中身をですね、単にあの朝の観光案内みたいなのじゃなくて、えー、生活に目指してです、ね、いろんな話題をきちんと、えー、流していらっしゃるというので、今回、会わせていただきました。えー、覚えてください レディースジェットがウェイブに参加しました。<笑>私どももこの素晴らしい賞をいただいてますます元気に、そして地域が活力を出していくようにさらに頑張っていきたいと思っております。本当に今日はこんなに素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。心から御礼を申し上げて挨拶といたします。 阿蘇た s o インターネット放送局 w e b t v 麻生の皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。